続いては、C ブロック5組目、大網白里市から九十九里浜織組いぶきの皆さんです。それでは、お願いいたします。会場の皆様九十九里浜織組いぶきと申します。この快晴の空の下、どうか私たちのまっすぐな心意気が皆様。 それでは参ります九十九里浜、おひぐみいぶき2022二ーティン Thank、you